第19回 CJCC 日本語教師研修会「Google フォームでテストを作る」「問題作り採点成績管理が簡単に」 この研修は全部で5回です。1回目はテストを作る前に準備すること。2回目は基本的な問題作りの方法。3回目は形式に合わせた問題作り。4回目は懲戒問題を作る。5番目はテスト実施とテスト結果通知と 成績管理です。この研修の目的も目標も5つです。1、Google フォームのテスト機能を知る2、Google フォームで問題が作れるようになる3、問題形式に合わせて問題が作れるようになる4、どのようにしたら 生徒5テスト終了からフィードバック採点成績管理の方法を知る1回目テストを作る前に準備しておくことまずはじめに先生も生徒も Google アカウントを作らなければなりません。次に Google アカウントにログインして Google フォームにアクセスしてください。するとこのような画面が出てきます。こちらをクリックしてください。このような画面が出てきます。右上の こここをククリックしててくださいすするとこのような画面が出てきますまずこちら1番をテストにしてくださいそしてこちら2番もテストにしてくださいそれから3番「確認後に手動で表示する」にチェックを入れてください そして4番4番は3つ全部にチェックをしてくださいそして最後に5番保存を押してくださいテストのフォームが出てきましたねそしたらここ1番にタイトルを入れてくださいテストの名前がいいと思います そして、こちらにも同じことを書いてください。次に、2番はフォームの説明です。これはテストの説明をしてください。例えば、何月何日、何時から何時までのような簡単なことをちょっとここに書いてください。例えば、 9年生のの小テストを作りましたこここことここの名前が同じですね次に生徒が名前を書くところを作りましょう1番「名前を書いてください」と書いてください次にこちらの2番の三角のボタンを押してください すると、このようなものが出てきます。そこで、3番、記述式を選んでください。そして、こちら、4番の、必須というところにチェックを入れてください。これは、必ず答えなければならないという意味です。そして、5番、次の質問。 のところを押してくださいはい次に、えー、生徒がクラスを書くところを作りましょうまずここ1番を見てくださいクラスを選んでくださいと書いてください次に2番のこの三角を押してくださいするとこのようなものが出てきます ラジオボタンかチェックボックスを選んでくださいラジオボタンとチェックボックスはよく似ていますがちょっと違いますラジオボタンは答えを一つしか選べませんチェックボックスは2つ以上の答えを選ぶことができます問題の種類によってラジオボタンを使うか チェックボックスを使うか決めてくださいはい、ではクラスの選択肢を作ってください4番ですねはい、そして5番の必須をオンにしてくださいそして次の質問6番を 押してくださいはい生徒に番号がありますかもしあったら書いてもらってください後で成績管理をするときにとても便利ですまず1番あなたの番号を書いてくださいと書いてくださいそして2番三角をクリックしてください また同じものが出てきましたねで、えー、3番記述式をクリックしてください。はい生徒はここに番号を書きますそして4番必須をクリックしてくださいはいこれで生徒の情報を全部聞きました 最後にテストの説明というところ5番ですねここを押してくださいはい、最後にテストの説明ですこのようにテストの説明を書きましょうそしてテストの前に生徒に読んでもらいたいことそれからテストで注意することを ここに書きましょう2番ですねそしてテストの準備が終わりましたこれから問題を作りますその時は新しいページにしますのでこちらの一番下のボタンを押してください3番ですね生徒のパソコンではこのように見えていますよ これで1回目を終わります。